じゃあ今日2回目です、えー、っと花の乱実はですね今日メンバー2人です最近ちょっとあのコロナ禍にメンバーが激減してしまいまして現在3名の踊り子しかおりませんでここでちょっともし花の欄に興味がある方、えー、このご時世なのでリモートでも全然練習とかできますのでこちらの築生の方の メンバーの方も募集しておりますのでどうかもし興味がありましたらご連絡の方いただけるとありがたいですよろしくお願いします本日2回目の曲は、えー、花の乱創設の時に踊られておりました「百花両乱」っていうちょっとアップテンポの曲になっておりますそちらでお楽しみいただけたらと思いますではどうぞよろしくお願いします 「どういうことじゃ?」 「ワッドの嫁き戻る街じゃ」「カとひときわ輝きましょう」